はい、えー、懐かしいって方もいらっしゃると思います本当にお久しぶりでございます秋田県秋田市で活動しておりますチームワゲモンと申しますワゲモンは高知の良さこいを秋田へ広めようと今年で18年目を迎えておりますあっという間ですねはい、えー、本日開催誠におめでとうございます えー、巻物のメンバー、今日この通り少ないですので、えー、今回のですね、えー。遠くの山形県松岡市から、ええー、春バートやってきておりますので、ご紹介いたします。黄金の舞の皆さんも一緒に踊っていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。しそして黄金の舞の代表さんでいらっしゃいます。はい、というわけで、あの、鳴子花を踊らせていただきますので。はい。 はい。普段私、MC やってるんですけども、今日は踊り子として踊らせていただきますので、あの、MC を託します、はい。MC 預かります。はい。大丈夫かな大丈夫でしょう。<笑>ちょっと不安なんだけど。<笑>はい。 まあお客さんのお手拍子ね、はい、頂戴しながら精一杯やらせていただきます。はい。そしてせっかくこうパレード会場ですので、コーチの皆さんと言えばパレードですので、えー、30メートルもう全体使って上手、えー、にお客さんの方に向かってきますのでね。なるほど、えー。ね、そちらも注目していただきたいと思います。30メートル使うんだよ。はい。<笑>そうですね。はい。というわけで最後までどうぞよろしくお願いいたします。さあそれでは。 マイク預からせていいただきますいやね高知系っていうと皆さんソーラン系多いんですが実は山形も、えー、うちの方は高知系よく言えばソーラン系と何でもかんでもやらせていただきます、えー、織りがあって縁があって和毛門さんと一緒に踊らせていただきます秋田のおかげですありがとうございますそれでは参ります構えそン・ゆうやっさん よ「ふじらすじおく」 クリア いよいよさあのさのさの ののさあたん勝負に笑っていきましょう え楽しいねナルコバナ久々やらせていただきましたえみんな上向いて笑って生きていきましょうよ明日を楽しみにわげもんでございましたごせんたまり感謝申し上げますありがとうございましたオーレンカの皆さんもありがとうございましたはいありがとうございまし